ねえねえしり返し千人難しいことはわかりませんが手と足があってないって怒られます説明しよう手と足が合わないパターンは2つあるんだ1足よりも手が早い人右足が前じゃなくて上に高く上がってしまう人やとにかくしないを先に当てることばかり考えて右足が後ろに残ってしまう人に多いんだ2つ目は反対に手よりも足が早い人 これはね市内の振りが遅いい人によくあるよ。特に市内を重たく感じる初心者には多いよね。手と足が合わないと一歩にならないぜ。